はい、皆さん、こんばんは。えー、本日はですね、2020年の7月の31日、あと14分で、明日、8月の1日になります。おっ、ちょうどね、えー、向こうに、あれはエアバスの320なんですかね。多分そうでしょう、私、あんまりね、あのまあ、まあ、よく見はわかるんですけど、ボイング737とね、それから、あのエアバスの A320 なんか、全部一緒に見えちまってよくないんですが、まあ、そうでしょうね。あれが、明日からの便になるのかな、機体の番号とか見れば、まあ、面白いんですが。 あの今回はですね中部国際空港に仕事で来ております、まあ、一応皆さんに改めてお知らせをさせていただければと思うんですがあの私基本的に仕事以外ではあの都道府県、まあ、東京都の外へ出るということはしておりませんが、まあ、一方で、えー、今ちょっと今後見直すことがありえるかなっていう状況だとは自分でも思ってるんですけど、まあ、ともかく えーまあ、今のところはですね、えー、仕事としてあの引き受けしたものは、えー、都道府県の外であっても、超、まあ、えるということがあっても、まゅ、あ、うなく、えー、利用させていただく、伺うということを、えー、やっております。で、今回はですね、エアアジアジャパンさん、格安航空会社でして、まあ、私も実は1回も乗ったことがありません、ね、エアアジアジャパンさんからですね、取材の依頼が来まして。 で、取材の直接的な報酬は払えないんだけれども、まあ、それは、あの、公平な、あの、取材をしてもらいたいからです、ということでした。まあ、だからあ、公平なこと言っていいんだと思ってね、あ、じゃあ分かりました、あの、やらせていただきましょうということで、お引き受けしました。も, うもちろん、あのエアアジアさんに対して、あの、敬意を持ってですね、えー、いい動画作らせてもらうという考えは、もちろん持ってるし、多分いい動画ができるだろうと思うんですが、まあ、あの、ありがたいことですね、そう言ってもらえるのはね。 あのー、ま、あ今まででもですね、ま、あいろんな動画出してますけど、あの、ま、あ私がこういうようなレビューしてるかって言ったら、ま、あ実際そんなことはなくて、ね、ま、あたと例えばの話でしょ例えば、JAL に乗ったら、JAL に乗ったらなんかあんまり良くなかったらする。なんでこんなもんクソ JAL。 一回全日空になったらもう二度と JAL なんかにられません。よ、もうやめだやめ、JAL の、ジャルのマイレージカードは真っ二つに、ぽいってポイッと、そんなことやったらねあの、もう JAL からメールが来てね、出入り禁止になるんじゃないかと、まあなんないかもしれませんけど、あの、そんなことなん、いちいちケチくさえ言ってこないかもしれないけど、まあともかくですね、そ, そんなこと別に欠片も持ってないから、必要もないし、あの、全く本当に思いませんが、まあ、それにね、なんかこれ近いようなことをやると、あの、会社の迷惑になるんじゃないかと思って、まあ、すごい神経を使いながらコメントしてるつもりではあるんですよ。 で、まあ、今回は、あの、公平な取材をしてほしいとい う, う向こうから言ってもらってるんで、もちろん私も、あの、ちゃんとしたですね、あの、格式を維持した上で、公平なレビューさせてもらえればなと思います。だからこれ企業案件ですけど、あの、むしろいつもよりも、あの、フラットな気分でやらせていただこうと思います。あの、エアアジアジャパンさん、この度はですね、えー、大変な状況にあるとは思いますが、えー、まずは、あの、このようなえ状況においても、 新規路線就航、こ、えー、これは単純におめでたいいととだと思います。ちなみにエアジェジャパンさんは名古屋を拠点としているところでございましてあの国内線なんですがあの基本的にですね、えー、まあ羽田空港とか関西空港とかからはあの現在飛行機の便が飛ぶということはやっておりませんでは続きはこの動画の先で、えー、よろしくお願いしますこの向こうの方、画面の左奥のところに、まあ、白く文字が光っていてターミナル2と書いてあります。 これからですね、あそこへ向かって、エアアジア・ジャパン の, あの飛行機に乗ることになると、中部空港はあの去年、私がちょうどね、あの中部空港に行こうとした飛行機があの欠航になったそのぐらいのときに、ターミナルがあの増設されまして、こっちらが第1ターミナルなんですけども、第1ターミナルはまあ普通というか、フルサービスの航空会社があの利用しまして、奥の第2ターミナルが LCC ターミナルということになっております。 まあ、空港がね、小さくなるよりは大きくなった方がいいでしょうからあの、第1ターミナル、第2ターミナルとあるのはまあ、嬉しいニュースじゃそうだとは思うんですけどただ、ね、まあここおなじみの中部空港駅ね、あの、名鉄の電車でここへ来てで、左側の第1ターミナルに入っていくという場所なんですが第2ターミナルはまあ端的にちょっと遠いんですよね。 まあ、別に多少遠くてもね、一応出発まではまだ1時間半もありますのでこんだけ早く来てれば問題はありませんまあ、今回はセレモニーがあるということなんであのそれに合わせて早めに来てるんですけども6時半の出発ですからまあ、早めに来るっていう人が多いのかなと思いますが5時半に来ておけば十分じゃないですかもっとも、ね、さっきも画面に映ってたと思いますけども、えー、まだ朝のこの時間ではあの名古屋方面からの始発電車が到着することができていません。で、バスととかかかかね、早朝便ももあんのかな、まあ、もしかしたら なんかやんのかもしれないですけど今のコロナウイルスの状況ですからね少なくともまあ現状では早朝便のバスとかもあの運行してなくてですね公共交通機関でここへ来ようと思ったらばもう前の日の夜にここへ到着してホテルに今回のように泊まるということをすするしかないようですまあ、そう考えるとねいくらこの福岡5400円と書いてあって安いとは言ってもですねあのこっち側のこう左側のまたカプセルホテルまあ、最低限このレベルは使わなきゃいけないことになるようでして。 えー、ステイだと、えー、止まるのに9時間3800円からと書いておりますがまあ、ところが、ね、ちょうど左側にもこういういうにあの、ずらっと並んで止まってるわけですけどもまあ、ずらっと並ぶというほどではないがままあ、あいますよねあの、中部地方は自動車の利用も盛んですしね早朝に起きてまあ、車を運転してる部分とここへ来て、えー、車止めてどっか行くとい、まあ、うことであれば朝の早い時間に飛行機に乗って行けるわけですからまあ、むしろ効率のいいダイヤなのかもしれません。 意外とやっぱり時間かかりましたけどね、着きました、成田空港の第3ターミナルと雰囲気そっくりですね、で、あったあった、あれだ、なんかね、一切画面に触れることなく、あのチェックインの手続きできるらしいですけど、あのー、なんか派手なこの、この色の機械だな、これ操作すりゃいいんだ、たぶん、なんか携帯電話でね、チェックインをまずすると、ウェブチェックインみたいなやつをすんのかな。 それでさっきのウェブチェックインというのをやっていれば、あのこれですぐそのままチェックインして画面に触れることもなく行けるらしいんですけれども、まあ、ちょっとね、私、今回、非常口座席というちょっと広いのを頼んでいたんですが、えー、その広い座席で利用していく場合だと、あの非常口で万が一のことがあったらばお客さんの手伝いをしなきゃいけないというのがあるので、まあ、それの確認のためにね機械ではできないそうです、あのさっきの向こうの受付のところに並ぶ必要があると、であの行列をしておりましたので、まあ、普通よりね時間はかかりました。だから出発の20分前においいでください ということが書いう書てあったから結構、チェックインはギリギリでもいいんです、ね、保安検査とかもね全部終わって、あとはもずっと歩いてるんですけど、結構遠いのはまあしょうがないですけどね、LCC の宿命みたいなもんじゃないですか、こういう遠い所 と, とかね、あの多少便利の悪い所でもあの安いと、逆にこれで便利まで良かったらね、なんで安いのかって、どこで行って安くするのかってことになっちゃいますから、吸っても遠いんでね、いい運動になるよなと思ったら、やっぱ空港側も認識してるわ。 登場口の脇で記念のテープカットをやっていました真ん中におられる方がエアアジアジャパンの社長さん今から新規就航のテープカットをしますエアアジア名古屋福岡線新規就航ですどうぞ今回初は大変な暖かみがあるなと私は見ていて感じましたけれども このテープカットの後、すべての式典が終わりまして、じゃあせっかくだからそこにいるみんなにいろいろ記念写真を撮りましょう、みんなにサービスしてくれました。自発的なものだと思います。真ん中におられる方がおそらく今回乗る DJ31 便の機長さん。みんなで敬礼をされてたんですが、やっぱ真ん中の機長さんはいつも敬礼してるんでしょうね。このね、一応私を知ってる限り、手のひらを見せないのが正式な敬礼だと言うんですけど、自然にそんな敬礼をされていたみたいです。その後は式典に出られた方と、それから現場の方とみんなずらっと一列に並んで、壮観な眺めでした。 そして今回利用する航空機はあれですエアバス A320 型だそうです多分今のエアアジアは全部これだったと思いますけどね NowEveryoneCanFly と書いてあるこれがこの会社のキャッチコピーですお気をつけて行ってください、はい、ありがとうございますあっ社長さんからも声をかけていただきました、はい、お, まお気をつけて行ってきてくださいお世話になりますありがたいことです今登場の時間になりました私は自分が乗り込む順序になったらばとりあえずそのグループの中では一番に乗り込むことにしましたこんな階段があって るりと回り中機場と場同じ高さのところままで行きます。そして直接駐機場というんですかね空港のその床地面のところを歩いていくことになります LCC ではこういう風な乗り方が結構一般的ではないかと思います福岡ではボーディングブリッジを使った登場になりましたでもこれ結構ねいいと思うんですよねあの、飛行機をこういう特に本日はよく晴れた日ですからすぐ下のところから眺められる LCC に乗らないとなかなか体験できないようなことでもありますまあ、あとはバスを利用して、 滑走路とか駐機場の脇を歩くってこともありますけどあれも結構楽しいですよねさてそれではいよいよ登場乗り込むとキャビンアテンダントさんが迎えてくれます皆さん赤い制服です 一番手前のところここはホットシートといいまして特に最前部のところは足元が広くなっています追加の料金が1000円ほどかかったかと思いますその後ろもホットシートですが一番前ほどは足元が広くないようです降りるときには真っ先に降りることができると、まあ、それがまた売りの一つとなっていますそしてもう少し後ろの方に行くと通常の座席、まあ、ここはもう少し足元が狭いのかなというような気はしますが私は今回足元が広めのやはり終盤の方にあるホットシートと呼ばれる席を利用することになりました 私がこれを指定させてもらったんですけどもここは非常口座席といいましてやはり最前部と同じように足元がかなり広々しています LCC はまあ足元が結構低い、えー、狭いと JAL とかの普通席と比べて多分5センチぐらい狭いんじゃないのかなと思うんですけど これは、ね、あの非常口席だったらば非常口を確保しなきゃいけない関係で足元がやっぱり広々これでいいですよね万が一の時にはこの非常口の扉を開けるとか安全確認の手伝いをするとかそういった仕事が求められるということになっていますだから国際線では乗りませんけども国内線だったらば積極的に非常口席使うことにしてますねすぐ外のところから翼がこのようになってるそれを見ることもできますキャビンアテンダントの方が来て 外が危険な状態であるということが分かったときには非常口は絶対に開けないでくださいこれは結構具体的なアナウンスもありましたこの便の機長は地下操縦車は南に客室の責任者は大原でございますこの便には4名の下別証明が乗務しております雇用の際にはお借りに声をおかけください The morning, ladies and gentlemen, to the airport. 用設備ををごご案内いい。たします。お近くくの客室乗務員をご覧ください飛行機を頻繁にご利用のお客様も安全のため必ずご覧ください 必要なな状態になると、座席の上か飛行機を頻繁にご利用になる方も安全のため必ずご覧くださいせこれいいですねいつものとこはんかもう見なくてもいいんじゃないかなとか思っちゃうんですけどちゃんと見ることにしましたまあ、いつもちゃんと見てますけど意識的 に, にい英語では機材によって違うことがあるからだからちゃんと見といてくださいって、そういうようなことを言っていたよいに思います 表の航空会社になるとモニターとかを使ってそれでお客さんに案内するっていう場合もありますけれど LCC の場合は大体こういった喫煙用のものを使って直接見せるということになりますどっちだったらこっちの方がねイメージはしやすいんじゃないかなというような気がしてきます LCC 各社は結構安全についてはお客さんにしっかり見てもらおうというのをよく考えていると思います、まあ、しかしこの日はですねもう1個見なければならないものがありましてこれです出発していく飛行機の左側エアージャを選びいただきありがとうございますハートマーク 出発していくお客さんにお手振りでのお見送りそれではここで簡単にエアージアジャパンについてお知らせします日本に持っている路線は3つですこの中部国際空港を拠点とする唯一の会社がエアージアジャパン中部から本日新しく運航されることになった福岡便と他に札幌便仙台便がありますもともとエアージアジャパンというのは私が中学生ぐらいの時だったと思いますが日本で飛び始めた会社でした その時は全日空と、それからマレーシアを拠点とするエアアジア、その2つの合弁、合同出資によって、日本でエアアジアジャパンというのを運行することになったんですが、さまざ、あ、まな事情から、結局その合弁は会長となって、全日空の出資した会社ということで、そのエアアジアジャパンはバニラエアに変わり、また昨年の秋にバニラエアは、ピーチ・アビエーションに合同すると、えー、統合されるということになりました。 それとは別にエアアジアからの単独の出資でまあ要するに外資系として設立された会社がこのエアアジアジャパンということになっています現在では中部空港を拠点とする運航だけでまあ私が普段乗る機会はあまりありませんがただこれからきっと全国にさまざま路線を増やすということはいろいろ考えてくれているだろうと思っています先ほども案内がありました通り11年連続で世界最高の LCC とされたそうですさて離陸をして離し最初に 左側に見えてきますこの景色は四日市この名古屋福岡便は本当に景色が良かったですね今から皆さんにはしばらく景色のご案内を続けさせていただきます四日市の石油価格コンビナートは日本で一番の規模だそうですその奥には三重県は県庁所在地の津よりもこの四日市の方が人口が多いそうでしてその立派なビル群が見えてきます飛行機は今伊勢湾の付け根へ向かって飛んでいますがこの辺りで大きく進行方向左側に変え旋回しまして 左側の後方にさっきまでいた中部国際空港が見られるようになりましたその彼方には北半島や厚み半島三河湾なども見えさらに本当に天気がいい日前に私が乗った時にはね富士山も見ることができました多分朝の方が天気が澄んでいるでしょうからエアアジアの早朝便の福岡行きに乗ると左側では結構富士山を見られる確率は高いんじゃないかと思いますねこれからはまず奈良県方面へ飛んでいきます奈良の上空を飛ぶのかよく分かりませんが 山の上を越えて、そして見えました前方右側に少し山が連なっているところがあってあれが生駒山地、その手前側が奈良盆地奥にはもう大阪の平野部が見えています飛行機はこれから大阪の上空を飛びます多分ここは京都府内なのかなと思いますけどね淀川が流れているのが見えて、向こうは大阪の梅田ですそのビル群もここから立派に見えています楽しい空中散歩でしたね安寺川口とか木津川、そういったのもここから見えます しばらく進んでここは神戸市の上空です翼がなければ真下の神戸の町並みも見えたでしょうねともかく今真下に見えておりますのは足石海峡大橋世界で一番長い吊り橋奥には淡路島が連なりますさらに進んで今度は美山瀬戸大橋ですずらっといろんな吊り橋だの社長橋だの高架橋などを組み合わせて長い一つの橋を作っているという様子がはっきりと分かります瀬戸内海にたくさん浮かぶ島々を結ぶ島巡りの橋です 飛飛び越して後ろ側を見るとといいうのもね、飛行機ででは是非やりたいことです素晴らしい瀬戸内海の周遊クルーズになりましたクルーズという呼び方がいいのか分かりませんがこれどこかなと思ったんですけど新幹線が急カーブをしているから多分徳山でしょうね徳山の2 0 0キロのカーブじゃないかなもうこの頃まで来ますと機内の清掃をじゃ今から始めさせていただきますゴミがあったらどうぞ LCC はね到着の折り返しの時間をなるべく省くために機内清掃をもう飛んでる途中にやったりするそうなんですけどゴミ回収までしてきてくれます 要するにもうそろそろ着陸ですこちらは山口県の上空ですが向こうには大分県国東半島が見えていますすぐ向かい側が九州です関門海峡の上空を飛びこれからは山口県に入ります関門海峡の展望台とかそういうのも見えますね船が多数往来しているのがいつもの光景ですが今日は ず, ずいぶん船が少ないようですやっぱり外国からのあれが止まってるんですかね反対側には北九州市小倉や文字などの光景が見えています 小倉のビル群、工場群、なかなか立派なところです北九州市の上空はねもう雲とそれから工場の上げている煙が勘違いするくらい大変立派な景色が連なるのですが今日はやっぱり暑いからあまり煙がたくさんは見えませんでしたねこちら、道海湾若松と戸端の間を結ぶ若戸橋です赤い立派な吊り橋そこからずっと八幡の方までたくさんの工業製品を運ぶ船が通る道海湾が連なります この辺りの景色は日本の工業を支えてきた北九州市、もうそういう工場がいっぱいあるところですので、夜飛んでも結構明るい景色なんじゃないですかね。そこから周防などの方など見ますと、これ、大分県の由布だけじゃないかなと思うんですが、違うでしょうかね、あんまり他にこれ以上高い山がなかったからね、多分そうなんじゃないかと思います。九州は海だけではなく、山も美しいところです。そ空から景色を見るっていうのは本当に楽しいですね。こちらは大分県で最高峰の九十連山。 阿蘇山もどっか見えるんじゃないのかなと思いましたが私にはちょっと分かりませんでしたともかく幾重くにも山が連なるこの素晴らしい景色 LCC は運賃は安いけれどでも見える景色の素晴らしさはファーストクラスと変わらないですからね国内線だったらばもう LCC で空の景色を楽しむそういう点だけ考えていれば十分なんじゃないかと思います 座席が快適だとか快適じゃないとかねそういうことはあまりもう気にするという間もなく景色がいいなぁとずっと見ているだけでもういよいよ飛行機は福岡市のすぐ近く今から雲の下へ降りるそうです向こうにちらりと一瞬だけ博多湾の景色が見えましたこれはいわゆる有名な都市港福岡市内のあちこちにこんな自動車道が伸びていて速やかに移動することができる便利な高速道路ですこのまま勢いよく福岡空港まで降りていきます 下の建物ととぶつかか、るんんじゃないかそんないそことも心配になりますすあちら、ら橋、空から見える文化財です下のところには広大な空き地なんかがあったりしてもともとここには JR の貸し総車場というのがあったんですがそれが現在では廃止されて再開発の途中のようです広大な空き地がありましたねさらにどんどん建物が近くなってきます福岡空港は JR の博多駅からもすぐ近くのところにあります 日本でも一番便利な空港なんじゃないですかね他には那覇空港も便利ですが、まあ、ともかくねいやーこれ素晴らしい日本で一番いいんじゃないかうちの近所にもぜひ1個福岡空港を作ってもらいたいと思うんですけどなかなかそうはいかないでしょう音がうるさいですからね実際土地代も結構高いそうですあっという間に福岡に着きました着陸もねすごい静か丁寧でよかったですよガチャンうおーみたいなことあんまりなかったですからね名古屋から福岡まではたったの1時間少々 これあれば、国内線も LCC で十分なんじゃないかな、そんな気もします。まあ、ただ、個人的にはやっぱりね、朝ちょっと早すぎるのがネックかなと思う、まあ、これは、あのもう LCC、要するにエアアジアさん側でも分かってると思うんですけど、もうちょいこれが使いやすいダイヤに変わったら、なおのこといいなと思うんですが、もしかしたら今後それが変わるということもあるかもしれないし、コロナウイルスに対応するさまざまなところが整ってきたら、早朝にバスが出たりとか、そういうこともあるかもしれません。福岡空港に飛行機が到着しました。 福岡空港は LCC ターミナルとか特にそういう風にはなっていないので到着した後はちょっと外れの方に着くのかもしれませんがまあ、ともかく空港の中は歩いていって割と速やかに出ることができます飛行機が到着した時ベルト着用のサインが消えたらばすぐにお客さんが荷物を取ってその後は通路のところできっちり並ぶということがあったんですがまあ、しかし最近はですねコロナウイルスの関係でソーシャルディスタンス守らなければいけません キャビンアテンダントさんからしっかりと案内がありなるべく間隔を空けて降りてくださいすぐに行かないでくださいそういういうにですね繰り返し案内がありました、まあ、お客さんがそれを完全に守っているかというとちょっとまだ意識が足りてないんじゃないかなと思うこともありましたが私の座席の周辺の人たちなんかはね結構間隔を置りてゆっくりと浮いてましてじゃあそろそろ14番の席から後方の方も前へ行って大丈夫ですよ こういうふうにですね案内があるんですけど私の席周辺はこんな感じでいい感じの感覚が保たれてていいんじゃないかなと思いましたよ飛行機はこれから速やかに東京・羽田へ間違えた東京じゃないや、えー、名古屋中部空港へ折り返すんだと思いますこの日ちょうど同じ日にエアアジアジャパンでは中部空港発仙台行きのフライトも再開したそうです その後せっかくですから、中部空港から博多方面までのアクセスも簡単に皆さんにご覧に入れようと思います。飛行機を降りてから、そんなに長くは歩かなかったですね。ちょっと歩いたらね、ね荷物出てきました。まあ、今回は私はただ荷物も乗せていただいたんですけど、案件だったからかわかりませんが、すごい早く出てきましたよ。その後すぐに地下鉄の福岡空港駅へ降ります。すぐ近くにあります。地下鉄に乗り換えて、そしてここから、 たったの5分だか7分だかそれくらいで博多の駅まで行けてしまいます時刻はまだ朝の8時10分です向こう出てくるのが早かったですからね当然到着も早いんですけどまだこんだけいろいろやって朝の8時か思いましたね一日は始まったばかりです名古屋から福岡行くんだったらもうなんか日帰りとかでも普通に行けちゃいそうですよねああいう時間だと今後も利用の可能性が広がりそうですそれではどうもありがとうございました